100万回言えばよかった5話井上真央、ゆいと佐藤健、直樹、二人のすれ違いに SNS は切なすぎるの声続々。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。100万回言えばよかった第5話が2月10日放送。私には直樹しかいないというゆいに。 新しい人生を生きてほしいと願うなおき二人のすれ違いに、SNS では、切なすぎるの大合唱が巻き起こっている。愛する人を突然失ってしまった主人公の女性と、彼女にプロポーズしようと決めた矢先、何者かに殺められ、魂だけになってしまった幼馴染。その事件を追う魂がシュエル刑ジ。この三人を中心に繰り広げられるラブストーリーとなる元作。 美容室見入れで店長を務める美容師で、直樹の身体の行方を探していた相馬ユイに井上真を、ユイと口笛でコミュニケーションを取れるようになったが、自分の亡骸を見つけてしまう鳥の直樹に佐藤健。大大霊が見える家系の寺の息子で、直樹の魂が見えるだけでなく、一話では自分の体に直樹が憑依した先浜警察所刑事課の巡査部長の大オズミに松山健一。 亡くなった夫が譲りとうり二つだという脳神経界の総会に新聞よ。ナ直キと同じく幽霊だが、髪など軽いものであれば動かすことができる樋口正道には板倉俊幸、インパルス。直樹がシェフをしている洋食屋八鳥のオーナーで、子供食堂も開催している池澤英介に荒川義義。何者かに殺害されたゆのかつての友人高原良家に近藤千尋。 問題を起こして養護施設や自立支援施設を転々とし、高校生の頃にユイと直おと共に過ごした小崎寮にりが、中学時代のユイや直おの面倒を見ていた里親の広田勝に春風亭昇太といったキャスト、以下ネタバレを含む表現があります。ご注意ください。5話では直おの葬儀の終わり落ち込んでいるユイを励ますため、直おきは譲りを通じて彼女をデートに誘う。 ゆいはゆずりも誘い、三人でひろたけにあった写真の遊園地に行く。そこで直樹は再びゆずりに乗り移る、という展開に。松賢めちゃくちゃ難しい。芝居してるような。ちゃんと佐藤健の話し方だ。ちゃんと佐藤健の演技の間で芝居する松山健一。すげえな。直樹が大杉さんに入った時の松山健一の演技がめちゃくちゃ直樹でめっちゃ好き。松賢の演技力がすごすぎて脅威が自然すぎなど。 一話に続いて、ナオキが表依した際の松山さんの演技に絶賛が集まる。せっかく直に話せるようになった二人だったが、これからもナオキと共に生きていきたいと考えるユイは、俺はもういないと自分の死を受け入れるよう告げるナオキと喧嘩してしまう。ラストではカエに、私にはナオキしかいないとユイが語るのに対し、ナオキは樋口に、ユイには新しい人生を生きてほしいと口にする。 相手を大事に思ってるからこそのすれ違い辛いな。互いに愛してるから違う決心をしてるゆいさんとナオキさん。切なすぎる。ここに来てゆいとナオキお互いの思いがすれ違うとか、切なすぎるなど、ゆいとナオキ、それぞれの思いに触れた声も SNS に多数投稿されている。第6話あらすじ、リオがゆいからの手紙を受け取ったのと同じ頃、ナオキは樋口と共に、成仏する方法を知る自分たち以外の幽霊を探していた。 そんな二人を見つめる姿が、その後、直樹は譲りの姉、加納恵メに会いに行き、自分が成仏するためのヒントをもらう。それをゆえにも話したことがきっかけとなり、直樹は譲りが抱える、ある思いに気づく。100万回、言えばよかったわ。毎週金曜22時 TBSK で放送。シネマカフェ、カサオ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。